到着いたしました寒いマジで寒いそして本日泊まるホテルはこちら<笑>ホテルはお隆です 関係向こうに来ましたんでちょっとこちらのねお寺に入りたいと思います湖に浮かぶお寺行ってみましょう結構観光客も多いですねこの眺め、ね、いいっすね刀をねここの湖から出てきた刀で中国を追い払ったっていう こういうのもめっちゃ上がりだわこの奥に 食の花いいですね何と言っても食のハノイやっぱり美味しいベトナム料理美味しいっすさは い, いやバイクめちゃくちゃ寒いなバイクがめちゃくちゃ寒いな道がねやっぱハノイの方がね狭いっすね実は僕ホーチミンさんのおカあ か, かホーチミン病に来たの初めてなんです<音楽> 招待代你整